ありがとうございます はい。 うまいします。んーお前<笑> 体験がいっぱいでいます、今<笑>。白味噌と鶏の感じ、こう、なんかシナモンにも似たような、こう。うわ、美味しい<笑>。 ニンン味噌ででますおそしたらねね杯目ですねいただきます全然違いますね。だからあのの普通の辛味噌って てるのじゃなくてなんか担々麺にも近いようなああ トマトになるとちょっとフィットチーネ感というか。 ということで本日の動画の本編はこの辺りで、えー、この後の動画はね当てレコをしようと思うんですけれどもというのも今回の動画も営業の最後にお邪魔させていただきまして途中からね、まあ、お客様がいない状態になって少しずつね、まあ、店主さんとお話をしながらいただいてきたんですが この後は、全くね、もうお客様の出入りもなくなった後だったので、店員さんとね、いろいろと談笑をしながら食べてしまったので、まあ、ちょっとね、あの、動画にならないなということで、えー、この部分はね、早送りをさせていただいております。で、本日の感想なんですけど、本当にね、バリバリジョニーさん、めっちゃめちゃ美味しかったんですよ。今までね、僕自身、ベジポタって結構苦手で、 なんか、ジャガイモのザラザラ感があったりとか、まあ、そのね、粘土で旨味をごまかしてるというか、結構ね、その厚み、味の厚みっていうのかな、そこが弱いなーっていう部分が今までの経験上あったので、ベジポタって見てもなかなかね、食べに行こうっていう気持ちが湧かないようなジャンルだったんですよね、正直。ただ、今回の動画でね、もうそのイメージが覆ったというか、 バリバリジョニーさんがね、本当のベジポタっていうのはこういうもんなんだぞっていうのをね、教えてもらったような最高のラーメンばかりでございました。今まで僕が持っていたベジポタに対しての先入観こういったものがね、全くなくなって、というかね、もうむしろベジポタって最高じゃんみたいな、とんでもないぐらい鳥の濃度、濃厚なね、もうパイタン系の鳥に対して、 ギ ュ, ッとギュギュッと詰め込まれた野菜のうまみこれがねもう本当に美味しかったですでメニューによっては麺ね基本的には一緒なんですけれども味わい方がね全然異なるんですよなのでね是非ね皆さんも何回かこちらのバリバリジョニーさん通ってみてね自分の一番好きなメニュー見つけてみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします じゃねっ。